阿蘇のさまざまな特産品や豪華な朝食が並ぶ「阿蘇マルシェ」が平成28年11月6日阿蘇草原保全活動センターで開催されました午前7時から始まった「阿蘇マルシェ」ではオープニングにバルーンリリースが行われ今回のテーマの「ありがとう」の合図でたくさんの感謝や願いが込められた色とりどりの風船が空に浮かび上がりました。 今回で18回で目を迎えるアソマルシェ熊本地震で県内外からさまざまな形で支援いただいたことに感謝してそのお礼として「ありがとう」をテーマに行われました「阿蘇マルシェ」恒例の内巻料理維新の会が手がけた「朝ごはんは」は「ありがとう」の文字にちなんだ赤牛料理や地元の食材をふんだんに使った料理が 先着200名に無料で振る舞われましたまた各店舗では産級規格として390円の商品が赤字覚悟で販売され赤牛の丸焼きや阿蘇の新米またスイーツなどを求めてブースの前には長い列ができていましたその他搾りたて牛乳の振る舞いやステージでは 地元を拠点に活動する遊び遺体楽団の音楽も披露されさらに豪華景品が当たるくじ引きには多くの人たちでにぎわいそれぞれに楽しい朝を過ごしていましたまこの日は天候に恵まれ雲一つない青空には熱気球も浮かび地震からの復興を願いながらたくさんのありがとうがあふれるアソマルシェとなりました